y o h ただいま、な、はい、にかありがとうございきます。 えー、それとはですねうーん、ほんと、なんでした前のほんにね、どんどん進みながらそして振りながらですね思って、思 っ, 思っ